波の中学校卓球部です3年生1名、2年生3名、1年生5名の合計9名で活動していますこれまで軍師中大連団体3位の実績があります今年のチームの特徴は1年生が多く入部しフレッシュな環境の中、卓球を楽しむときには楽しむ 真剣にするときは真剣にするといったメリハリがあるところです中大連での目標は 個人・団体戦ともに上位に勝ち進むことができるようにまずは一勝することです。